天空品田屋茜丸明星です女性が集う茜丸と未来を担う子どもたちのチーム明星は今年一つのチームとなって走り始めましたいくつになってもどこにいてもあの日のふるさとはいつも私の背中を速攻し続けてくれています背景心ふるさとへ温かいご声援どうぞよろしくお願いします 「忘れてはいませんよ」 わかるように明け星の皆様にいます。